今回ですね、またね、もの買ったんで、今回、ね、マウスと、マウスパッド、そしてあの、ウェブカメ用のカメラ買ったので、今回ね、その3つを紹介していきたいなと思います。まあ、一気に紹介するんで、細かく説明はできないんですけどね。と、はい、いうことで、さ、まあ、っさと紹介しろって思ってる方いると思うんで、早速紹介していきましょう。 じゃあまずはね、あのー、メイン<笑>メインディッシュからいきましょうはいマウスなんだマウスはね今回スチールシリーズのえっとなんていうのこれえー、っとああ穴開けていきましょうまずちょっとテープがある ですね、ちょうどいいモザイクにはなるおっおおやば見て<笑>でこぼこおの こ, の こ, のこげおょっお。行きましょうはいこんな感じですねすごくないですか 落ち心地としては悪くない。結構。いいですね。はい。これ使ってる人も結構いるんじゃないですかね。わからなわかんない、知らないですけど。結構いいんじゃないですかね。で。ケーブルとかがなんかあるはずなんですよ。あ、あった。ありましたね。はい、ケーブルです。はい、ケーブル、はい。こいつがないと、こい、あの、こいつ、えー、動きません。はい。 こいつがないと、こいつ、こいつ、あの、こいつの命が宿らないんで、こいつはちゃっ結構重要ですね。はい。はい。以上、こんな、こいつでしたね。はい。はい、じゃあ、え2個目。えっ、ー、と、マウスパッドですね。はい。ちょっと大きいので、ちょっとこうしますね。ちょっと見えづらいと思います、はい、はい。ええー、今回、マウスパッドは、ええー、ロジクールあ。もう結構有名ですね。はい。 もう誰でも知ってるあのロジクールのマウスパッドにしましたね。開け方どうなんだ？ いきますあれっっ、うん、落ちていけたはいはいできましたね強制的に出したんですけど落とそうかなと思ったんですけど ま, またなんか出りましたはい、はい、こういうやつですはいマウスパッドこんな感じですね結構 めちゃめちゃなんか新品新品癖タイプですねはいこちらウェブカメラですはい、ウェブカメラ の, のカメラですはいいつかねこれ手元動画とか撮るときに多分使えると思うんでちょっと買いましたはいいつもちょっと手元動画とかもうスマホで<笑>撮ってたんでもう場所とかも結構ね配置も悪かったんで本当にマジですいませんでしたっていうちょっと思いを込めてちょっと買いました よし出ましたね。ちょっと裏で超バリバリアあの無根じゃ開け無根じゃないけど開けてたんですけど。ん？あーこの箱がいい匂い。おお。出てきましたねカメラ。出します。出るかなこれ。これか。はいはい出てきました、はい。こちらですねカメラ。ちょっと出して。おお。 開いちゃったパパパッパッパックククはいこちらですねカメラいいんじゃないですかこれ結構ねこれ結構よく見かけられるタイプのやつだと思いますが結構多分みんな見かけるでしょ、ね、でで一応これもね優先にしました 優先しましまょう優先じゃないといけないんだけどね<笑>はいこんな感じですここに USB ありますねうん新品結構いいですねはいじゃあえっ、ー、とね早速こいつらを取り付けていきたいな思<音楽>、はいますじゃあねえー、さあのー、設置完了したので早速見ていきましょう はい、ということで、設置完了しました。これ、あれですね、以前紹介したキーボード組んで、はい、今回のメインのこいつですね、マウス君とパッドです。 でねあのー、ウェブカメラ、ね、USB つける場所がなかったんでちょっと、はい、今回カメラはつけるところはちょっと見せれないんですけど多分今後、ね、つけるとがあると思うのでちょっと使いまーす、はい。すごないですかこれ、はい。これ光るんですよ。これしかもこれね、あのー、なんていうの軽量化もしててこ結構使いやすいと思うんです いいっすねこれ、うん、はいちょっとどうですかねこれじゃあねすごくねこれは、うん、これすごいよね、うん、このーウス、うん、もう次からこんな感じか、うん、いいですねこれ<笑>すげえいやーロジクールとスチールシリーズ最強ですね、うん、はいということで、うんえー、今回の動画はここまでです、はいえー、もしよかったらね、えー、高評価、えー、チャンネル登録そしてね あのー、ツイッターなどもやっておりますので、ぜひぜひ概要欄からフォローお願いいたします。そしてね、あのー、今回買ったこのマウスとか、の、ロジクールの、あの、アマ o n の、あ、う、の、ん、リンクとかも貼っておくのでぜひぜひ見て見てく、ぜひぜひよかったら見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございます。ということで、次の動画で会いましょう。バイバイ。